ドーナツ食べました。ドーナツ大好き。I love ドーナツ。チョコドーナツはチョコチョコしていて、とても美味しい。